みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は滝沢勝成のテクセスの3ということで、えー、ちょっとこんな感じで歪みも強くしちゃったりとかして、ロックっぽいフレーズをやってみようかなと思います。えー、とりあえずフレーズを弾いてみます。こんな感じのフレーズを練習します。Let's try! う, うん。 Thank you. なんな感じのなんか、ズズズズジャジャジャジャみたいな、なんかそんな感じのフレーズをやってみたく思います。まあ今までそのカッティングとかでその手癖フレーズを紹介させていただいたんですけれども、結構ね、つくつく系が多かったので、まあちょっとこういうズクズク系もやってみようかなと思った次第でございます。結構ね、いろんな動画で本当にこんなフレーズを弾いているので、今の聞いただけでも、あ、なんかそれ聞いたことあるなんて思った方いらっしゃるかと思うんですけれども、今回はこれを一緒に練習していきましょう。 それでは早速、ギターを手に持っていただいて、まず、運指からですかね。指使い。まずですね、6弦が中指で5フレット。中指で6弦5フレット。そして、薬指で4弦の5フレット。そして、小指で3弦の5フレットです。もう一度。中指で6弦の5フレット、ラノと。薬指で4弦の5フレット、ソノと。最後に小指で 3弦の5フレットのドの音。という感じです。で、これを6弦のベース音、ズッズッズッズッズズという低い音と、小指・薬指のこの3弦、4弦のチャーという高い音の2つに分けて弾いていきます。2つ6弦の音をズンズンとブリッジメートをして、で、チャーと。 この三弦四弦の音を弾く。それで、このときはブリッジミュートはしません。ブリッジミュートしながら、ズンズン外して、チャーズンズンチャーズンチャ ー, ャーと。こんな感じのイメージで、低い、低い、高い。低い、低い、高い。低い、低い、高い。低い高いこんな感じです。 ブリッジミュートをうまく使えばその音が濁らなくなるので、左手は押さえっぱなしにしちゃって OK です。で、なんとなくこの、ね、少し運指を聞いて、パターンを聞いただけですぐ弾けちゃった人、結構多いかと思うんですけれども、もう少し詳しく説明をさせてください。この手のフレーズって、このブリッジミュートのズンという音と、ブリッジミュートをしないときのジャーという音、この音程差のメリハリがすごく大事なんですよ。これがすごく曖昧だとなんかこう、ね、ぼやっとした、すごい格好悪いフレーズになってしまうので、 低いときはしっかりとズン。そして高いときはブリッジミュートをしっかり外して、ガーッと歯切れの良い、明るい、元気の音を出してあげるようにしてください。で、このフレーズ、この手のパターンをうまく弾けない方はです、ね、とりあえず3通りあります。3パターン。1つ目のパターンが全部ブリッジミュートをしちゃっている人、極端に悪くやると、<音楽>これだとちょっと格好悪いですよね。 ズンズンはいいんだけれども、ギャーッといくときは、しっかりとギャーッといかないと、なんかすごいおとなしい感じになってしまって、これはこれでありなんだけれども、ちょっと意図したものと違うと。こ, れこうならないように気をつけてください。それで、その2つ目のパターンはこの逆です。全部ブリッチミュートせずに鳴らしてしまうパターン。極端に悪くやってみると。 こんな感じの。これはこれでまたなしではないんですけれども、今回の意図して も, ものと違うので、こうならないように気をつけてください。それで、3つ目のよくあるパターン。この3つ目が多分よくあります。この弦の引き分けがうまくできていない方、結構多いと思うんですけれども、どうでしょうか。引き分けというのはそのあの、引き分けドラろとかそういうわけではなくて、3弦、4弦を弾くときと6弦を弾くとき、このピッキングですね。このピッキングの引き分けがうまくできていない方、すごく多いと思うんですよ。極端に悪くやると・・・ なんかこんな感じで6弦全く弾かずになんかブラッシングになっちゃってるパターン、もしくはなんかこの3弦弾いてるのか弾いてるのか分かんなくなってしまうパターン、こうするとまた、ね、あの意図しているものと違うものになってしまうので、こうならないよ う, うなるように気をつけてください。ブリッジミュートをしっぱなしに注意、逆にブリッジミュートをしなさすぎに注意。で、3つ目としては、 この弦の、ね、隅分けに注意という感じでございます。この3つのポイントがで す,、ね、すごいよくある失敗というか、そんな感じなので、気をつけて練習をしてみてください。それで、これがうまくいったら、ちょっと違うコードのほうにもいってみましょうか。2小節目ということですね。2小節これを弾いたら、3小節目でコードを変えます。えー、とこの中指がなくなって、人差し指で5弦の3フレットにして、 ままく同じことをしていきます。まあ、6弦は使わないので、5弦と3弦、4弦のチャーの使い分けという感じですね。で、これを2小節で続ける。で、その次の小節は小指そのままで薬指が5弦の5フレットでレのド。 そして、人差し指が4弦の3フレットでファの音これです。で、また同じ手順で。で、最後、えー、このフォームのまま2フレットずれます。1個、2個。それで、中指で4弦の6フレットを押さえて、このソシャープの音にすると。そうすると、人差し指使わなくなるので、外してしまって大丈夫です。 この人差し指以外の3本の指で、と弾いていきます。えー、ちょっとゆっくりやってみましょう、最初から。まず、人差し指以外のこの3本の指でズッツチャ、ずつチゃ、ずつちゃ、ずつちゃ、ずつちゃ、ずつちゃ、ずつチゃ、そしたら、人差し指で5弦の3フレット。薬指で5弦の5フレット。人差し指で4弦の3フレット。 まあ、1個、2個といって、中指で4弦の6フレット。<音楽>こんな感じになります。それで、テンポが上がったりとかしても、さっき言ってたブリッジミュートをしっし、ブリッジミュートをしなさすぎ、で、引き分けがうまくいっていないという、この3つの、ね、うまくできていないパターンにはまらないように気をつけて練習をしてみてください。ちょっと早くやってみると。<音楽> こんなな感じになります。でこれがうまくいったら、ちょっとプラスアルファで音を変えていってみましょう。どんな感じで変えていくかというと、ここのとき、ずつ、ちゃつ、ずまでは全く一緒なんですけれども、ここのちゃで音を少し変えます。どう変えていくかというと、まずいったら、人差し指でこの3弦の4フレットですね。3弦の4フレットに 持っていくと、しの音。小指を外して、ドからしに。ズ、ツ、ド、ツ、ツ、し、ズ、ド、ズ、ツ。こんな感じです。ズ、ツ、チャ、ズ、ツまでは一緒なんですけれども、人差し指で三弦の4フレットを押さえて、小指を外す。そして、このしと、その和音を弾いて、またズといって、戻す。 ズッツーチつ、ずつッツッ。ズッツーッツとたら、ここで小指と人差し指で。あっ、薬指と人差し指か。で、ズッチャーン、ズッツッチャッツッツッ。ほっ、むはいそんな感じです。それぞれまたコードを変えていくときも同じように、少し指使いは変わるんですけれども、5弦の3フレットを弾きながら。 いいていくようなイメそれ で, で、その次、5弦の5フレットの d ーに行っても、このドとシの音使いは全く変わらない。で、最後のフォーム、えー、と3弦がレの音を弾いてしまっているので、人差し指でどの音に持っていってあげましょう。ズッツー、レ、ズッツ3弦の5フレットですね。 こんな感じです。ここの部分を違うとに少 し, 少しだけ変えてあげているだけなんですけれども、ちょっと印象変わりますよね。何も変えてないと、ちょっとプラスアルバァで変化をつけてあげると、まあ、こんな感じの響きになると。ゆっくりやってみます。3、2、3、4、 これがうまくできるようになってきたら、ちょっとご自身でいろいろアレンジをしてみてください。このズズッて入れる場所を、場所というかそのポジションをいろいろ変えていくだけで結構いろいろできるんですよ。例えば最初、この5弦3フレットからスタートして、えー、なんてここからスタートすると少し明るい響きになりますよね。そこから6弦の5フレットに行って、 それで、さらに6弦の3フレットとかも。それで、最後に4弦の3フレット。そうすると、えー、とこの2本だけになるんですけれども、まあ、この音詞になると。これをつなげて弾くと、さっき弾いたパターンとちょっと違った雰囲気になるんですよ。やってみましょう。 こんな感じの響き、ちょっと明るい、爽やかな雰囲気になりましたよね。他にも使える場所、例えばここだったりとか、5弦開放とか6弦開放とかでもいいですし、ちょっとつらいけれども、6弦1フレットとかでも大丈夫だし。 まあ、こんな感じでご自身のいろいろ応用して遊んでみたってください。もちろん、このリズムを変えてしまっても構いません。それで、えーと、とりあえずこれを、ね、あのひたすら繰り返して練習して、素早くなってもちゃんと、ね、ズンズンズンズンと音とチャチャチャチャという音がメリハリつくように練習していただければという感じなんですが、ここからちょっと余談です。もしまだまだ余裕がある方は、もっといろいろとこのチャに入れる音をです、ね、変えたりとかして遊んでみてほしいんですよ。 順番にやっていくとすると、最初は C のコードからスタートしますと、5弦の3フレットと4弦の2フレット、で、さらに最後に、えー、と3弦の4フレットですね。ドーミー C という C メジャーセブンスのコードトーンです。で、これで音 の, 音の変化をつける場所としては、3弦の2フレット、この人差し指で制覇をするような感じで、変化をつけていきます。 なんとなくわかりますでしょうかこれでなんてやるとちょっと洒落た雰囲気で面白いですよね。でその次 Dm は5弦が5フレット、4弦が3フレット、で3弦が5フレット。でプラスアルファポイントとしてはさっきと同じで3弦の4フレット。 で、その次、このまま2フレット上に上がって、7、5、7というポジション。で、プラスアルファポイントとしては、人差し指のお腹の3弦の5フレット。で、さらにもう1フレット上がって、8フレットから、8、7、9。で、プラスアルファポイントとしては、人差し指のお腹。 それぞれ Cm7、Dm7、Em7、f m ン7というコードになるんですけれども、こんなパターンも作ることができます。この音を使っていろんなパターンを作ることができますという感じですかねで。ちょっと続きに行くと、次は G7 ですね。19、10で。プラスアルファポイントとしては、人差し指の中の3弦9フレット。 それで、その次、Am は12、10、12。12、10、12。それで、プラスアルファポイントとしては、また人差し指のお腹。それで、さらに2フレット上がって、Bm、14フレット、12フレット、14フレット。それで、プラスアルファポイントは、お腹のところお腹。人差し指のお腹。これを適当な場所にやっていくと。 例えばこのリズムをそのまま使って、っ C、f メジャーセブンス、G とかやってみましょうか。最初は高弦3フレットからスタート。<音楽>じゃあも う, もう一個、Am。 こんな感じで弾くとなんかそれっぽくないです か, なんかこんな感じで同じパターンで同じリズムで同じようなブリッジミュートの仕方とか。 あと、音使いとかもそんなに変わらないんですけれども、このコードトーンというやつをうまく使うことで、いろんなパターンを生み出すことができますということです。で、僕自身も、ね、本当にこういうのをすごいよくやっているので、結構いろんな動画で、ああなんとなくそれを聴いたことあるななんて思った方が多いかと思うんですけれども、まあ、こんな感じの空繰りになっておりました、えーまあこの。今回の動画のこのヒントを使って、何か曲とか作っていただいても別に構いませんし、別に何の制限をするつもりもございませんので、まあ、いろいろと。 小ネタとしてストックしていただけると嬉しいなという感じでした。そんな感じでしょうか。それでは、また次回はどんなフレーズになるのか分かりませんけれども、また次回お会いたしましょう。うーん何度も言うようですけれども、ブリッジミュートを出版し、ブリッジミュートしなさすぎ、そして最後に引き分けがうまくできていない、この3つだけはです、ね、頑張って乗り越えていただければなという感じでございます。それではまた次回。さようなら。<笑>